だからよしあお願いします、はいはい、ッ OK。 ちょっと待って。<音声> やべえマジっつええぞこれちょちょっと待ったマジっつえだ<笑>よしアウトボクシングみたいだくよっしゃ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 です次すといえー、とはい、えー、っ す, いいます。はい始めー。 オッケー始め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 タイミングでさ、だから相手の出足にあるので、がこう来た瞬間に、そうそ う, そうそう、残り30秒かな。 ハイタイム、時間時間です。ですですうん、まあまあ今はしょうがない。あなまあ闇雲にやるんじゃなくて、こうここをちゃんとこうタイミングを測ってやるようにしないと。ねうん、じゃ あ, あオッケー。じゃ あ,、はい、あじゃあお願いします。はい、はいはい、じゃあ始め。はい始めお願いします。 聞いて。そうそうそうそう、そう、そう、それでいい、それでいい、それでいい、それでいい、それでいい、うん。まずはそれでいい。うん、そうそうそうそう、うん、うん。っていうか、なんかもう、約束くれていいって言ったけど、まあいいや。うん、簡単ですよ、だから、あの、ワンツーやったら、ボディとか、まあ、そういう風に、それぐらいだっていいから。<笑> だからワンツーやってボディーみたいな感じでやっていいん で, で俺はさそのも出に合わせと出をいなして出をいなして、うんうんうん、タイミング的にはいいうそうそうえ、うそうそうそうそイ、そうそうそうそうそうそう、うん、いいいいいいそうそうそうそ<笑>うそいい、うそ今そそうそうそうそうそうそうそうん、い い, い, い, い, いうん、そ, れでそれでううそうそそそそそそうそう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 <笑>そうそうまあまあ、まあ、そんな感じ最初はもうそんな感じでいいんで、まあ、だんだんこうタイミング使ってください、はい、まあ、まあまあ、練習もで<笑><笑>